なも起きてないだ水がちょっとね、水がちょっとこうね、あ, のあれしてたぐらいよ、水がちょっとこぼれてたぐらいで、な、ま、ん、あ、も起きてないね、気になったけど、というか、これ、これも<笑>あの女子さんが女子さんがこれう洗ってくれたこれさ、もうそのまま残ってるし、まあそんなもんだよね、はい、ここはそんなもん、な、は、ん、い、も起きてません。